ゲスト審査員羽生結弦さんは、羽織田、袴田、徹子さんの隣だ。SNS で興奮の声、紅白歌合戦。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ情報をご提供させていただきます。31日、NHK 紅白歌合戦、NHK ホール。フィギュアスケート男子シングルで措置、タイラーと五輪連覇を達成し、 7月にプロ転向を表明した、羽生結弦さん、28、がゲスト審査員として出演。審査員発表時から当日の衣装が注目されていたが、オープニングで羽織は釜姿が確認されると、羽生くん、袴だ。羽織袴だ。置物ですね。羽生くん、黒柳、徹子さんの隣だ。羽生くんのお隣が、芦田、えなちゃんで、ありがとう。 ハブくんノリノリ、ハブくんは、羽織袴だからデコ出しなどの歓声が飛び交った。中日スポーツ。やったりというか、当然優しいハブさんが黒柳さんの隣でよかった。とっさに、自然にできるのが素晴らしい。ハブさんが見たくて、10年ぶりに見た紅白でしたが、意外に面白かったです。テンポがよく、香山さんやゴーさん、ユーミン楽しめました。 ハブさんが忙しい日々の中、出演してくれて、元気そうな姿、歌を口ずさみ楽しそうにしている姿が見られて、一年のいじめくくりになりました。黒柳さんをさりげなくフォローしているところとこう、よかったです。ハブさんの姿がアーティストに影響を与え、曲が生まれ、その曲がハブさんに力を与えたとは、ハブさんはこらからも、 いろんな世界の人にいいイメージを与えていくんだろうと思う。日本人らしさを大切にしていらっしゃる感じなので、羽織袴かな、と想像していました。本当に凛々しく麗るわしい。今年、最後に素敵なハブ選手を拝見できて嬉しいです。相変わらずのハブさんのすがすがしさ、高貴な様子は一体何なんでしょう。ホーリーフォーリッド。 神聖なる額と海外ファンが騒いでいますが、本当にハブさんの額は富士みたいで美しい。そしてリリシー羽織袴。ユーミンが歌の途中でハブさんを見てにっこりしたような気が。久しぶりに見た紅白とても楽しかった。自分は、ハブ選手もう袴履かないかな。って勝手に想像してましたが、見事裏切られました。衣装にこだわらないわけはない。 今年はスーツ姿が多かったように思うので、紅白審査員のオファー来た時に、袴を考えたのかな。おっと、ハブ選手の映像が始まった。ステージにいる。本当に何着てもかっこいいし、お肌も綺麗でパッと場が華やぎますね。何より普段、コンサートなどを見に行くことが全くないハブくんが楽しそうにしてくれたことが本当に嬉しいです。 そして黒柳哲子さんと芦田恵菜さんの間の席というのもファンとしたら安心して見れたので NHK 信と思いました。CM がないのでトイレも行かずこんなに真剣に紅白を見ていたのは初めて。7年前はもう少しのんびり見ていたんですけどね。笑い。袴は国民栄誉賞の受賞の時に着用していたテータ仙台平という伝統の袴と思われます。 人間国宝の方から贈られたそうです。受賞式の時、当時の安倍総理大臣から、何着ても似合うね、と言われてました。ハブさんやはり思ってた通り、羽織袴の出演でしたね。嬉しかったです。とても着物もお似合いで、テンションが上がりました。何を着ても、美しさが際立つ美青年ですね。黒柳哲子さんの孫のようにお世話をする黒袴のハブくん。 素晴らしい。素敵です。楽しそうなハブくんを見ると、こちらも幸せです。ユズくんの袴姿、すごく似合ってて素敵ですね。知性あふれる佇まいも大好きです。審査員に来てくれて本当に嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。